皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの谷沢博之ですこんにちはちょっとした告知ですけども今週末開催される、えー、CP プラス2021オンラインにてですねサイトロンジャパンブースでセミナーをやらせていただくことになりました私の出番はですね2月28日日曜日の17時5時からですね えー、そこから30分収録が20分ライブ配信10分みたいな感じでやりたいと思いますでそのライブ配信の時に皆さんからまあご質問を受け付けするような感じですねで時間が短いんで全部答えられないかもしれないですけどね答えられなかったらまた私のチャンネルのライブ配信でお答えしたいと思っています内容はですね、うん、ここにあるレンズ ラオアっていうレンズメーカーがあってこれサイトロンさんでお取り扱いされているんですけどもラオアのレンズを使ったえ都市整形タイムラプスっていうところでセミナーをやりますこんな写真とかこんな写真とかつい最近やった比較名合成のテクニックを使ってえ撮影するっていうような内容がメインになりますのでこのチャンネルで勉強したことが えー、そのまま延長線上で聞けるセミナーになってますのでぜひね、えー、遊びに来てくださいで今日のお題なんですけど今日はタイムラプスチップスですねタイムラプスの教科書私の本ですねこれの30ページに書いてあることなんですけどもメーワンポイントっていうところがあってメーカーによって変わる撮影感覚の定義ということでタイムラプスで使う撮影感覚ですねその シャッターを何秒おきに切っていくかというその感覚がシャッタースピードを含むか含まないかでメーカーによって変わってくるとでこの本にはですねニコンとパナソニックはシャッタースピードを含むとだから常にその撮影感覚一定だよということで他のメーカーは撮影感覚がえシャッタースピードを含まないので シャッタースピードが長くなればなるほど撮影感覚も長くなっていくというようなそういう話のことが書いてあるんですけどもこれですねタイムラプス業界では定説だったはずなんですけど古いみたいなんですよなので今日の動画でねその情報を更新したいと思いますそれではいってみましょう きっかけはですね、視聴者さんから寄せられたコメントでございました。そのコメントがですね、私が知っていることと違う情報だったので試してみたら、あれ自分が違うっていうことが気づいたんですよ。まあ、この本に載ってることが違うってことですね。で、えー、せっかくなんで自分の持ってるカメラ全機種で調べてみたら、やっぱちょっとね一部違うんだっていう情報が古いんだっていうことに気づかされました。 先に結論を言うとですねカメラ内インターバル撮タイマーを使わないで、まあ、こういうですねタイマー付きリモコンを使うかもしくはこれですねこれ初めて見せるな LR タイマープロタイマー3っていうインターバルメーターってやつなんですけど、まあ、これは滑らかにそのインターバル感覚を調整してくれるっていうやつなんですけどね、まあ、こういう機材を使えばこう一定の撮影間隔を 保ってですね撮影することができるんでこれ使えばいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、せっかくなんでカメラの中のインターバル撮影機能がどういうものなのかっていうのをまあ整理したいと思いますでまずこのインターバル撮影の違いなんですけどシャッタースピードを含むっていう、えー、タイプまあ本ではニコンパナソニックって書いてましたけども例えばえー、とシャッタースピード5秒に設定しました で撮影間隔を10秒に設定しますシャッタースピードを含むタイプのカメラっていうのはインターバルタイムは5秒になります間違ってもシャッタースピード5秒にプラス10秒の合計15秒ではないということですねなので5秒シャッター切ったら5秒後にシャッターがまた次の撮影が始まりますよというような感じなんですね、まあ、試しにやってみるとこれニコンのカメラですはい、まあ、今の設定やってみましょうかシャッタースピード5秒にして でインターバル撮影を10秒にするとそうするとうんこういうことですねはいこういうことになります、はい、で、えー、とシャッタースピードを含まない機種っていうのはですねシャッタースピードを5秒にして えー、査定間隔を10秒に設定したら15秒かかるってことですね、はい、これオリンパスのカメラなんですけどこれでちょっと試してみますね。 ここういういと で, す、ねはい、でこれ何が違うかというとですねえー、と例えばあのホーリーグレール撮影ですね、えー、昼間から星空までその撮影するような撮影の場合ってマニュアルでやる場合はちょっとずつシャッタースピードをこう遅くしていくとか速くしていくっていうのが、えー、そういう作業が必要になってくるんですよでそれをやった場合に、えー、撮影間隔が常に固定されている、まあ、今のオリンパスようなの機種だと シャッタースピードを5秒にしても2秒にしても1秒にしてもシャッターとシャッターの間隔が10秒をキープされるので要はシャッタースピードによってインターバルタイムがどんどんどん長くなったり短くなったりしちゃうんですよ。これは長時間撮影向けじゃないってことですね。露出が変わらない昼間とか星空とかそういうところでシャッターを切っていくにはいいけどホーリーグレール撮影みたいに露出がどんどん変わっていくようなタイプの撮影では向かないということなんですね。 えー、こっちのさっき今ニコンで見せたようなですねえシャッタースピードがインターバルタイムに含まれるものに関しては常にえ間隔が10秒をキープされますシャッタースピードを2秒にしたら8秒後にシャッターが切れる6秒に設定したら4秒後にシャッターが切れるっていう感じですね常に10秒10秒でいってくれるので間隔は変わりませんなのでこれは長時間撮影向きのインターバルタイマーが備わってると いうことになりますでやっぱり、ね、このインターバル感覚がちょいちょい変わると結構ね格好悪いんですよだからずっと一定で切り続けたいもしくはあの滑らかに変わって切りたいっていうのが、えー、この「ホーリーグレール」撮影のポイントではあるんですよねただこの「オリンパス」みたいな機種に関してもこういう外部レリーズを使えばシャッタースピードを5秒にしてこう10秒おきにこっちで えー、レディーズのトリガーを送るっていうことができるので、えー、同じような操作ができるんですねカメラ内インターバルを使わなくてもはいでこのシャッタースピードとそれから、えー、撮影感覚の仕組みっていうのをカメラがどういうふうに考えてるのかっていうのを理解しておかないとシャッターが切られてなかったりとかもしくは自分が思ってたよりもずっと長い時間撮影にかかっちゃったとか、えー、撮りたかった枚数が撮れなかったっていうことになっちゃうの結構大事なんですよね タイムラプスの教科書では、撮影感覚を、撮影間隔の中にシャッタースピードを含まないというふうに言っていた富士フィルムが、実はね、含むっていうことが分かりました。で実際やってみると、えー、シャッタースピードを5秒にして、撮影感覚10秒でやってみると、はい。5秒。 この5秒後にまたシャッターが切れればいいんですよね。はい。という感じで、ね、シャッタースピードを含む設定であることが分かりました。で、私ね、富士フィルム散々使ってたくせになんで気づかなかったかっていうと、これね、例えば、まあ、シャッタースピード今5秒じゃないですか。撮影間隔1秒にすると。そうすると、1秒後にちゃんと切れるんですよね。メーカーさんに確認したら、撮影間隔の中にシャッタースピードを含む機種だそうです。じゃあ何でそれができたかって、誤動作が起きなかったかっていうと、 今みたいにシャッタースピードよりも撮影間隔がこう短い場合はその鳥は無視してやるんですってっていうのがあるらしくて気づかなかったとただ富士フィルムはカメラ内のインターバルタイマーを使うと途中で露出の設定とか変えられないのでやっぱりこっちでやった方がいいんですよはいレリーズ使った方がいいんですようんまあというわけなんですがで私ソニーも持ってます これ、α7r3 なんですよね。やってみたら、はい、インターバル、撮影いきますよ。えー、まず、シャッタースピードが5秒ですね。で、この後10秒後に切れるのか、5秒後に切れるのか、どっちだっていう話です。あ、5秒後なんですね。だから、ソニーも、インターバル撮影のか、撮影感覚にシャッタースピードを含む機種っていうことが、 分かりましたですのでこのタイムラプスの教科書の30ページに書いてあることは古いと間違えていくことになります撮影感覚の中にシャッタースピードを含みますよと一定のインターバルタイムを刻んで長時間向きの撮影ができますよっていう、まあ、そういう機種はニコンとパナソニックだけって書いてあるんですけどそこに富士フイルムと。 ソニーも加わるっていう実験結果になりましたただフジフィルムはカメラ内インターバルタイムラの機能を使うと、えー、露出の変更とかできませんとソニーは露出の変更ができましたということで、まあ、カメラ内インターバル撮影を使ってもマニュアルォーリーグレルができるっていうことですねはいということになりましたのでここにの30ページに書いてある情報を更新していただければと思います えー、誠に申し訳ございません。やっぱダメですね。人間。ずっとその同じ情報がずっと続いてると思っちゃうのはよくないですね。もう深く反省しました。マニュアルホーリーグレールやる場合は、えー、こういうですね外部レ リ, リーズ使うといいんだよっていうのが根本的にあるんですけども一応まあ私の本に書いてあることがねちょっと違うっていうのが分かったので。 えー、まあ真っ先に報告したいなと思って、えー、今日は動画にしてみましたはいちょっと分かりづらかったかもしれませんが、えー、今日はここまでになります、えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう、えー、さよならバイバイしたっけねどうもどうも